別のフレッシュマンは阿蘇市アドガにあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、じゃあまずお名前と年齢を教えてください、はいえっと清田ひなです19歳です、えー、清田さんお住まいはどちらですか、えっと黒川船長になります19歳ということは、えー、高校卒業してすぐこちらに就職をされたはいそうです あの普段はどんなお仕事をされてるんですか今は会計課に勤めておりますじゃあ会計というと、まあ、お金とかね数字を扱うお仕事ですがもう慣れましたか2年目。<笑>えー、そうですね、えっと、頼もしくて優しい上司や先輩方のおかげでだいぶ少しずつではありますが慣れてきました。 あのお仕事の難しいところとかまた1年経って2年目を迎えてこうやりがいを感じていることとか何かありますかそうですね、えっと、去年はもう覚えることに精一杯だったので今年は少しでもあのサポートしていけれるように頑張っってていいきたいと思ってます<笑>えーでは個人的なこともちょっとお伺いしますがまだ19歳なのでちょっとね酷な質問かもしれませんが結婚願望とかはありますか はい、ありま す, あります、はい、じゃあどんな男性と結婚したいタイプいますえっ、ー、と私自身がす ご, しすごくおしゃべりなので、うん、聞き上手な優しい人がタイプですじゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きますかえー、阿蘇山が綺麗なので、うん、大観望まで一緒にドライブできるドライブししたたりしてみたいです。はい ね、この笑顔にやられている私なんですけれども、えー、では最後に、えー、お勤めの、えー、PR をお勤め先の PR をカメラに向かってお願いしますどうも阿蘇広域行政事務組合は阿 蘇, 阿蘇郡市七市町村の環境衛生消防厚生福祉の3つを柱とした広域行政機構として住民の方々が快適な環境で 安心して生活できるよう設備充実に努めてまいります今月のフレッシュマンは麻生広域行政事務組合にお勤めの清田さんをご紹介しましたでは行きますせーのフレッシュマン